ワイアドは、よしよしよし。どんな感じ？超綺麗じゃない？見てよ。SNS でめっちゃバズってるらしいから、鬼滅の刃ね。そうじゃあ早速行ってみたいと思います。きます 行, って行きまーす。行 映ってるんですよめっちゃ綺麗め っ, ゃめっちゃ綺麗めっちゃ潮崎に見たけどめっちゃ綺麗なんでちょっと一緒に見ていこうと思います<音声>こんな感じいい<笑>ここに そ,、うん、そういうあれがあるあ見えるんだね すごいよよ見せてあげないよ<笑>見せてあげないなお<笑>っち入ろう。がしっかりと掲入をしましょう 景色がちたった、ねね、すごいおいし、うんね、ににかった。景色が 一緒なのそうなのヤバいの画質ゲームマーダーミステリーボードゲームそうそうそうそうで音声趣味に入れてもらってでも全部趣味一緒あオッケー<笑><笑>じゃあ私もアニメ見るからアニメ見て分かった何あそうでも鬼滅そう、鬼滅鬼滅鬼 滅, 滅めっちゃ好 き, めゃ好きあめっちゃ好き「ムーザン様の無限城の宿」そ, うでそっくりな宿 ザン様のたぶんここに来たんだと思うあとこにしかも私が前に来るとズッチーにピントが合わない近づくズッチズッチーかわいいだろ<笑>ズッチーかわいいだろ<笑>初めて温泉の撮影に来ております来ておりますどう初めての温泉撮影、うん タオルが落ちてくるでしょ<笑>なかなか価格でしょ温泉撮影って価格なんでこれタオルとの戦いと言っても過言じゃないこれが貸切ブラ。ここが貸切ブラだからメインの温泉はまた別にあるんですメインの温泉はまた別にあるんです<笑><笑> 女性を貸し切り風呂で、夜は貸し切り風呂になっていて朝が男女別のみんなが入れる温泉になるそうですなんか女性の方が目隠しがないから「あちょっといい開放感あるよ」って言ってただからなんだっけ「手まり手まり花、うん」の方が形式はいいらしい、うん、で手まり花の方に入れたら 行ってみてい す, はい、すごい本当に景色いいんですけどね。